皆さん、こんにちは。ゆっこです。伊豆のね、一人旅の動画、全、えー、5話。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。えっ、ー、と、何話だったかな ?3 話あいあいみさきの巻で皆さんにツーリング土産として買ってきた、このマジカルサンキャッチャ ー,、えー。この抽選会を行いたいと思います。 あの動画見てくれた方わかると思うんですけど本当太陽の光に当たるとパーって光の粒がパーってなるの綾岬のお姉さん曰く空間を浄化してくれるっていうパワーのあるアクセサリーっていうことでしたこのチャームもそれぞれ違ってこれなんかはこのハートのチャームって伊豆のア ワ, アワビ<笑>アワビでできてるんだって ね、すごいよねで。たくさん応募ありがとうございました。見えるかなこれすごくないもうコメント全部こう切り取ってね、えー、ここに用意しました。で、えー、今から抽選を行いたいと思いまーす。そうそうそう。で、またね、この抽選用のね、こう箱を作りました。皆さんの思いをここに入れます。しょ。 すごい数だなこれはいじゃあ抽選をスタートおかれでいましたそれでは抽選スタート誰が出るかな うが出るいるぐる、誰がぐるぐはぐ、い、る。 あはい太郎さん<笑>おめでとうございます。 カルトえー、当選された方おめでとうございますこの動画を公開してから1週間以内に当選者の方に Twitter、えー、の DM を送らせていただきますので、えー、内容を確認してご返信をお願いいたしますで外れちゃった人外れちゃった人なんかねこんなみんなねあのせっかく結構いいコメントくれたのでね あまあ、ちょっとトーク企画じゃないですけど。ブレイドさん。ユっこさんの声が大好きで、動画編集が好きで、夏目を口ず、口ずさむのが嬉しいです。体に気をつけてずっとフォントブログ続けてくださいね。四国にもぜひ釣りに来てね。ああ、四国も行きたいね。 夏メロ口ずさむのが嬉しいです。これれも結構みんなコメントくれますよ、ね、も う, そういう夏メロ昭和歌謡世代の視聴者さんが多いということですかね私も自分でその昭和歌謡が好きだから歌ってるんですけどあんまりこのね動画の中で何ていうの元ブログの動画の中でやりすぎちゃうとうざいかなと思って。 <笑>結構カットしちゃってるんですけどいきちゃんさんさ温泉一人で行けない寂しん坊なのですごいなと思いながら YouTube 見ています女子ライダー万歳温泉もそうだしお店レストランとかねそ一人で行けないっていう人結構いますよねやっぱり私もこう 動画の中だと割とこう平気でズンズン行っちゃってるように見えるかもしれないけどやっぱり初めて入るとこは緊張しますよねうんだからその一人で行けない人の気持ちもわかるでもまあ入っちゃえば入っちゃえばもうなんとかなるって分かってるから、うん、全然大丈夫なんですけどねハマちゃん<笑> 見せられてのサビが未だにわからない俺。確かに、これ歌えない人多いかもしれない。正解は、wind is blowing from the Asian.wind is blowing from the a s i a n a l l the love of ですね。覚えましたかハマちゃん。 マ、ま、イちゃん、アット、デューク125。こんにちは。ゆッこさんの動画を見るたび、R3 に乗り換えようか、ずっと検討し続けています。ああ。R3 ってね、あの、320cc っていう排気量が、まあ中途半端とか、車検あるなら400買うわ、みたいなね、意見も多いんですけど、まあもちろんそれもわかるんですけど、 乗ればその魅力もわかるというか、R25、250cc と R3、あの、市場でね、乗り比べて、あ、そんなに違うんだっていうのがわかって、250cc クラスの車重に400クラスのパワーがあると。まあ、峠とかね、まあ、街乗りでも、あの、すごい乗りやすさを発揮しているので、まあ、ほんとオールマイティなバイクって感じですかね。 佐藤 西, 西村さんいつも素敵なバイクライフ神戸から楽しみにしてますああ神戸泣いてどうなるのかですね<笑>神戸ね神戸の夜景とか見てみたいねうんあとやっぱあっちの方のグルメもねたくさんあるでしょうしいいよねー さあツーリング先で美味しいものを食べるっていうのも楽しみの一つだよね猫舌ライダーさん提案キンメダイのさつま揚げ棒プラスわさびキンメダイフィッシュバーガーおわサンドイッチ棒の話ですねこれはこのねあいあい岬の巻きで天のお姉さんに。 ツーリングできた人たちが、えー、なんか困らせた時に欲しいなっていうものは何ですかっていう質問をされた時に私が棒って答えたんですね棒グルメってでもそのさこうコンビニの唐揚げ棒とかフランクフルトとかやっぱりこうちょっと立ち止まって景色見ながらこう食べれるみたいなねそういうのあるといいよね 伊豆金目鯛のさつま揚げ棒ってすごいと思うんだけどさつま揚げ棒プラスわさびでわさびつけて食べるんでしょ私はわさび苦手だからあれだけど売れる気はするんだけどなうん私だったら行ってあったら買っちゃうなうんいいやんだと思います是非何かどこかで置いてほしいですね 佐藤三郎さん以前夜勤明けにゆっこちゃんめぐまるさんば、まあさんを八幡省前の交差点で見かけました<笑>あーこれ何の時だろうなんだっけあのー、富士山じゃなくて芦ノ湖芦ノ湖行った時かな見慣れてるんだなーってこう改めて思いますよねこうやってコメントをもらうとさ何かいつだかこの 夜ね、ナイトツーリング、都内走ってた時も、信号待ちで止まって、止まったら、こう、上からね声が降ってきて、トラックの運転手さんだったんですよ。えー、こちゃーんって叫んでて、おおー、あどうもっていう感じ、トラックの運転手さんを見てくれてるんだとかね、うん、すごい嬉しい気持ちになりましたね。 でちょっとこの辺で時間もあれなんで終わりにしましょう、えーね、いよいよもうすごい暖かい暑いぐらいの日も増えてきましたよね一番この寒暖差が激しい時期だと思うので皆さん体調には気をつけてバイクラッシュ楽しんでくださいそれじゃあまたねバイバーイ<音楽>さようなら さようなら。さようなら